まずは映像がものすごく綺麗でしたあの、例えば湖のところとかあとカフェのところとかそれからカメラがこうスッと何て言うんだろうな空に行くところとかとっても綺麗でしたまず映像が綺麗だったそれから本当に恋愛映画としてなんてうんだろう 自然にてて入ってくるでその中にこう聞こえないこととか LGBT のこととかも入ってきてるからなんて言うんだろう見た後にとっても心地よく終われる特別ものすごい思いっきり感動するとか思いっきり泣くとかじゃないんだけどでもスーッとこう入ってきて自分の中で咀嚼するって そうだよなーって思えるような綺麗だけどとっても人間味が深い映画だと思いましたで自分の演技はちょっと恥ずかしいですえっと今井さんから依頼をされたのは音声とそれから手話をできるだけ日本語に合わせて表現してくださいって言われたんで普段は僕は手話で聞こえない仲間と話す時は手話だけなので。 ものすごくなんか自分で見てて気持ちが悪いしあともしかしたら昔は自分もろう学校の教員でその中にも LGBT ということを自分自身がカミングアウトしてくれている生徒というか今もう大人ですけど生徒たちもいたのできっとたくさん老教育老学校の中にも一般の学校にもいるんだけど当時は知らなかったしそういうこともわからなかったのでこの映画がもっともっと広がって 一般の学校でももちろん老学校の中にもそういった問題というか課題が日本の中には山積してるんだってことをたくさんたくさんの人に見てほしいなと思いましたあの僕はなんかそういう嫌われる役を や, やらせていただいて皆さんの感想で「あ, のあいつは柳や先生だ」って言われてるのを見てショックですけどでもそういうことがたくさんあったんだなってことを。えー これからもどんどん伝えていくために皆さんぜひこの映画見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。